令和元年8月10日、阿蘇市小里の阿蘇草原保全活動センターで、子どもプログラミング教室と1日だけの子ども食堂が開催されました。これは一般財団法人阿蘇テレワークセンターが子育てプロジェクト第1弾として開催したもので、開会式では松尾の子次長から、小学校でもプログラミングの授業が行われるようになったのは、 将来の IT 人材不足が背景にあり、今回はその人材育成と物事を組み立てて考えるプログラミング的思考を身につけてもらいたいと話がありました。プログラミング教室は、幼稚園・保育園児クラス8名、小学校低学年18名、高学年9名の3つのクラスに分かれ、タブレットを使ってプログラミングを体験しました。 阿蘇中央高校の生徒8人がボランティアでアシスタントとして参加しました。幼稚園保育園児クラスでは上下左右のボタンを組み合わせて猫を動かしたり、低学年のクラスではキャラクターをドラゴンに食べられないようにいくつかの命令タブを使って動かし、高学年のクラスはムーブフォワードやターンレフトなどのコマンドを使って キャラクターをゴールに導いていました。子どもたちは、各キャラクターをどのコマンドを使ってどう動かすかなどをじっくりと考え、タブレットを操作していました。また、1日だけの子ども食堂では、赤牛と青魚を使った火の山丼、阿蘇テレワークセンターが運営する阿蘇のネットショップ阿蘇モの契約農家から提供された キュウリとトマトマが振る舞われましたスタッフから農家の紹介やキュウリやトマトがどのように育てられているかの説明があり子どもたちは阿蘇の恵みを美味しそうに食べていましたまた情報館に常設されている IoT コーナーではインターネット回線を使って家電を操作するスマートホームシステムの紹介があり子どもたちはテレビつけてや 電気つけけててと話ししかけていました当日は天気に恵まれ子どもたちにとって IT と阿蘇の農産物に触れる楽しい一日となりました。